演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はチャンネル登録よろしくお願いしますブルボンのアルフォートミニチョコレートプレミアムノーミルクを食べたいと思います少し前にミルクチョコレートを食べたのですが、ね、今度はそれのミルク 今度はそれのホワイトチョコ版ででもないんですよねホワイトチョコは別にありますのでそれがさらにパワーアップしたバージョンということなのでしょうかちょっと前回開けるのに手間だったので今回はあらかじめ開けてありますはい見た目はこんな感じですねやっぱり前回とあまり変わらないでもなんかミルクの ほ, ほのかな香りがしっかり濃厚な香りでようとしてる何感じるんでしょうねではいただきます確かにミルク感が強くてプレミアムな印象がありますねこういう ですね。やく未に広がってくるミルクの香りがまろやかで本当に濃厚な味わい濃厚な味わいがありましたねミルクチョコレートホワイトチョコレートが好きな方にはぜひおすすめできますぜひ本当にプレミアムな美味しさで大満足でしたのでこちらの点数とさせていただきますミルクチョコレートも侮りませんねまま言葉はってませんけどそれでは